はい、では数え歌う。 おつぼみ姫団の演舞の方は、えー、終わらせていただきます。引き続き旗の協約入っているので、えー